you <laughs> じゃん相変わらず甲子園一直線だねミーヨンか分かってるなら放っておいてくれよ俺は甲子園で忙しいんだけいちゃんさ ちょっと休憩ちょっと休憩。ホームルームまであとちょっとだろうもう一汗かかせてくれよケイちゃんって野球好きだったっけ最近好きになった最近って昨日から分かってんなら聞くなよ あれまあ。スポーツマンにしては爽やかじゃないお返事だことで。気が散る。放っておいてくれ。 何か用なんだろう。なんだよ。用ってわけでもないけどさ。 お疲れのようなら後にするけど今でいいえっとさ、うん おじさボううキャ品はつらいわーなんだよ突然言いたいことがあるならはっきりと言えよやめてよ素振り ちゃんとやめてるだろうじゃなくて今日で終わりにしてほしいの悪いけどなんでだよ余計なお世話だよ別に誰にも迷惑かけてないだろうかけてる 俺がいつ誰に迷惑をかけたよえー、っと、うん。だ、だってさ、ケイちゃん。それ、人のバットだしさ。無断借用は悪いし。転校した生徒の忘れ物だろう。 本人が取りに来るまで借りてるだけだよ。え、ああ。まあね。転校したし。でも変わってるよね、兄貴だけ転校なんだろ妹は転校しなかったんだろ ちゃん、知ってたの王女サトシ、サトコの兄貴だろ去年鬼隠しに遭って消えたレナにも言われたなんで素振りを始めたのかってな<笑>サトシもやってたんだってな素振りそれも 失踪の直前に。これってさ、親白様のたたりに会う前兆ってわけなのか頼むよ、ケイちゃん。親白様の話は迂かにしないでよ。私はそんなに信じてないからいいけどさ、他のみんなはすごく信じてる。レナなんかやばいくらいに。 やばいくらいにとにかく、みんな怖がってるんだよ。もしもこれが悪ふざけならやめなサトシの真似は絶対にやめて 先に言っとく俺はサトシのことは何も知らないみんなが隠してたからなか隠してたってわけじゃ毎年起こる事件のことは隠してたろあそれはケイちゃんを<笑>怖がらせたくなかったってのかそれが理由で俺だけのけ者かよ いや、そんなつもりじゃミオンに直にダム現場で事件がなかったかって聞いたよなミオンはないって言ったじゃないかバラバラ殺人があったのによ嘘つきやろごごめん嘘ってわけじゃ仲間ってのは隠し事なんかなしだろそうだろ じゃあ、お前らは仲間じゃないけ、ケイちゃん、そんなのって。ああ、それに、先日の見舞いのおはぎ。あれ、うまかったぜ。血が出るかと思った。やったのはどっちだお前か。 レナか私死ぬかもしれなかったんだぞ仲間にあんな真似をするのかよそそんなちょっとしたいたずらじゃん。 で済むかよとにかくお前は仲間じゃない仲間じゃないヤツの指図は受ける言われはない。 俺のことは当分放っておいてもらうぜいいな俺を消そうとしても簡単にはいかないからなお前らは最初から警察に疑われてんだサトシを消せたように簡単に消せると思うなよ俺も過去の事件はお前らが怪しいと思ってる ダムの反対運動の時からお前が警察の世話になってたこともよく知ってる隠しきれてると思うなよいいなどどうしてそんなことまで行こうぜ 委員長がいないとまずいだろん<笑>ひどいよ圭ちゃんみ俺行くぜホームルーム遅れるなよ そっかえケイちゃんに全部バラしたのあの野郎か。 殺しとくんだったな今年で定年だからって容赦してやった恩も忘れやがって畜生、畜生、あのジジイ絶対に殺してやるうう you <laughs> うん。<音声> くんかくれんぼかなかなレナを驚かせようとしたのかなかな。 「み見つけた!」。 何の用だよケイチ君と同じ。帰り道だよじゃあそのナタは何だよじゃあケイチ君のそのバットは何なのかなお、俺は素振りで。じゃあレナは宝探しなの。 宝探しダム現場の宝の山にねまた新しいしかいいのを見つけたのだからねそれを発掘するために必要なのし信じるかよそんなの信じないよね<笑>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 AHHHHH <laughs> ど, どうしてついてくるんだよ圭一君とお話ししたいから圭一君もレナとお話ししたいんじゃないかなかな俺は何も話したいことなんかない嘘だよね相談したいこときっとあるはずだよない レナと話すことなんか、何もないよ嘘だよね嘘じゃないよ嘘だお話ししようよ、ケイチくん。お話、お話。 うくんには悩んでることがあるんじゃないかな な, ないよ何も悩んでない嘘だ 《今度こそ相談に乗ってあげられる》 サトシ君の時とは違うものサトく君も悩んでた辛そうだったでもレナは相談に乗ってあげられなかったとても悲しかった サトシんが転校しちゃった時ね本当に後悔したんだよレナが相談に乗ってあげればサトシんは転校せずに済んだかもしれないってすごく後悔した だからね、誓ったの。もしもサトシ君みたいに苦しんでる人にもう一度会えたならレナが助けてあげようってもう人が転校するところは見たくないの<笑><笑> ケイくんレナに話してレナはきっとケイチくんを理解してあげられるよレナだけはケイチくんの味方悩みがなくなればきっとケイチくんも元通り。 みんなとも仲良しに戻れて、また楽しく部活ができるよ。今度は一緒に組んで、みーちゃんをやっつけようね。<笑><笑>レナともきっと仲良しに戻れるよ。また一緒に宝探しに行きたいね。今度はお弁当も作っていくよ。 なんなら、今から宝探しでもいいよ。行こうよ、一緒にダム現場。見つけたばかりの可愛いいの、ケイチ君にも見せてあげるね。きっとケイチ君も気に入るよ。<笑><笑> 何が怖いのかな怯えるなんてケイチくんらしくないよ。<笑> 教えてくれサトシはどうなったんだよ言ったよサトくんは転校したのその転校ってのをやめろよ 鬼隠しってことなんだろそうだろ<笑>もう教えてくれたっていいだろサトシを消したのは誰だよエラかミオかそれとも村の誰かか答えろよ ケイチ君が何を言ってるかわからないなじゃあわかるように言ってやる連続開始事件の犯人は誰だケイチ君は勘違いしてるよえ人間の犯人なんかいない全てはお社様が決めることだものお社様のたたりなんて迷信だろうレナは信じてるってのか 信じるとか信じないとかじゃない、おやしろ様は、いるの。おやしろ様なんて、いるわけが。ケイチ君は信じないのおやしろ様し。し、信じられるはずないだろう そんなのい る, わけがないいるよおやしろさまケイチくんだって身近に感じてるはずだよそそんなもの感じたことないよケイチくんさ誰かに謝られたことないそれもずっと。 でもらえるるまでずっとついてくるの学校へもお家へも枕元へもレナのところへも来たんだよお社様だからレナは転校して日見沢に帰ってきたの。 心にもおやしろ様来てるんじゃないきっと相談に乗れるのは私だけケイチくんを転校なんかさせないからねっ 過言無用でお願いしますまた内容には一部憶測も含まれているかもしれません全てが真実ではないかもしれないということですよろしいですね被害者も学校も告訴していないので調書がないのですつまり警察が関与してないわけなんですよですから詳細は関係者からの聞き取りのみなのです つまり信憑性が高くない被害者って言いましたかレナはガラスを割っただけじゃないんですかいえ男子生徒が3人ほどリュウグーレナに殴られています金属バットでです2人はあざで済みましたが1人は片目に後遺症を残すほどの大けがをしたそうですそそれって傷害事件じゃないんですか警察は逮捕とかしないんですか どういうわけか被害者が告発しないんですよ警察に届け出がないので被害者の男子生徒3人にもそれぞれ話を聞こうとしましたが全員口が重いんですこう言ってはなんですが怯えてるんですよ彼女が転校した今でも。 大石さん、話を最初から整理して話してくれませんか某月某日、竜宮レ奈は親しい男子生徒3人と一緒にプール倉庫の辺りで話をしていましたその3人って何者ですか 個人名は伏せますが3人ともリュウ・レナととても親しい仲良しグループだったそうです彼女はこう言ってんだったんですなそれでどうなったんです理由は分かりませんリュウ・レナはプール倉庫脇にあった野球部のバットを手に取り3人を次々に殴り倒しました 起こ起っった変化って何ですか三人の証言で一致するのは突然人が変わったひ変したという点ですひ変そのひ変っていうのはたびたびあったことなんですか い, いえ、そういうのは全くなかったそうです私も調べられる限り彼女の過去や病歴等を追ってみましたが見つけることはできませんでしたそのレナみたいに突然人が変わる現象って結構あるんですかもちろんありますよ精神的なものから性格的なものまでたくさんありますではレナには潜在的に表現変する要素があったってことですか 断言はできませんですがリュウグレナをよく知る友人たちからの証言ではとても彼女にそういう要素があるようには思えませんそして どうなったんですか学校の正面が病院でしたので3人はすぐに病院に担ぎ込まれ手当てを受けましたレナは警察はどうして警察沙汰にならなかったんですか警察は呼ばれなければ関与はできませんからね一人は後遺症を残すくらい大怪我したんじゃないんですかどうして訴えないんです 私もそこは引っかかりました何かの圧力もしくは脅迫があったのかそれとも訴えたくても訴えられない理由があったのかもちろん大石さんのことですから調べたんですよねねえまあですが初めに言いましたよね被害者たちの口がとにかく重いのです触れたがらないというか関わりたくないというか 学校の先生とかからは何も聖域 な, なんですよ隠蔽体質とでも言いますか私も捜査令状を取ってませんから弱いんですよねじゃあ学校側はノーコメントいえ事件の存在自体を否定しましたあですが某日 間違いなく病院に3人の男子生徒が打撲で担ぎ込まれたのは事実なんです病院にその記録が残ってますので被害者は語らず学校は否定する何もわからないじゃないですかねえその事件があったという事実以上のことは何もわかりません被害者たちもこの事件が公になることを望んでいませんので私と前原さん 私たち二人が忘れれば事件はそのまま闇に消えるでしょうなその後学校を謹慎で休学しますそしてその間神経科医のカウンセリングを受けましたその医者からは、 何かか聞けたんですかこれがまた職業倫理のしっかりした尊敬すべき方でしてね口が硬いんですよもうとにかく警察手帳を見せてもダメなんですか書面で申請しろと言われました手帳自体に法的拘束力は何もありませんからねじゃあ大石さんはどうやってレナがおやしろ様のことを告白したことを知ったんですか一部を聞いてた看護師さんがいましてね この方は手帳を見せただけで協力してくださいましたそれでなんと看護師さんが言うにはその時のリュウグウレナはとても淡々としていて落ち着いていたそうです 例の親代様の話はどこで出てきたんですか途中ですその名前を突然叫んだのですだから看護師さんもびっくりして聞き耳を立てたのです そのしろ様というのは何ですかひなみざわを捨てた人は必ずおやしろ様に追われるんですそしてとうとう私のところにも来たんですリュウグウさんが今のお家に引っ越される前に住んでいた町ですね私は引っ越したくなかったけどお母さんとお父さんの都合で仕方なく引っ越しましたでも。 おやしろ様は許してくれなかったんですリュウグさんはきっとひなみ沢にもお友達がたくさんいたんでしょうね。今でも懐かしいんじゃないですか帰りたい。ひなみ沢に帰りたい、うん。帰りたいんじゃない。帰らなきゃいけない。本当はもっと早くに帰らなきゃいけなかった。でももうダメおやしろ様が来てしまった お様というのはそのひなみざわの神様なんですね誰でも知ってるひなみざわの守り神様なんですそれでひなみざわを捨てて出て行こうとすると罰を当てるんです竜宮さんが引っ越しをされたのはもう随分前ですよねでは今になってその神様がやってきたということですか信じないでしょうけどおや様はいるんです おやしろ様がか…確かに見沢にはそういう迷信があります里を捨てて出ていくとお社様の罰が当たるというこの辺りは前原さんも既にご存知ですよね 初耳です村の外敵がたたられるのは分かりますがどうして出て行く村人まで普通出て行くものはたたられないものじゃないんですか 神沢が大昔鬼ヶ淵と呼ばれていたという話はしましたよね麓の村人たちは鬼たちを崇めていましたで鬼ヶ淵は神聖な土地なので絶対に不可しむやみに立ち入るとお社様のたたりがあるとされてきたんです それはわかります。でも、出て行くのまでダメってのは。鬼たちもまたですね。属世に出て行かないよう、親城様に厳しく見張られていたんだとか。つまり、親城様っていうのは、属世と鬼ヶ淵の交流を禁じていたんでしょうな。つまり、 お社様ってのは守り神ってよりも監視者なんですねこの地を外界から隔離しようとするそんな感じになるんでしょうなすみません私も詳しくないんですこの辺りは婆様の受け売りでして。 つまりレナは望まない引っ越しをしたためお社様のたたりにあったとそう話しているわけですか要約するとそういう意味なんでしょうな実際このあとしばらくして南沢に引っ越していますから。 わかららなないことだらけなんですよ親さ様のたたりがどうだったにせよクラスメートを金属バットで殴った理由にはなりませんし被害者が訴えなない理由にもなり ま, せんまさか前原さんも恐ろしいたたりが起こって被害者たちがすくみ上がったなんてこと信じるわけないですよね。 レナ教えてくれ俺はどうなるんだよサトシは消えただけどレナは消えなかったじゃあ俺はどうなるんだよ があるんだよね、レナが聞いてあげる助けてあげるからね話してね話してね。話してね 眉間にお見舞いするぞこの野郎 な横になってた方がいいと思うよ俺はどうして覚えてないの意識がなくなってからのことは全然 電話したからもうすぐ来ると思うよそれまで横になってた方がいいと思うな俺どうしてここにいるんだ確かダム現場で。 だから聞きたいのは俺の方だよ変な二人組に襲われて。 よく俺を引きずってここまで来れたな重かったろ圭一君覚えてないのレナは圭一君に肩を貸しただけだよ大丈夫 自分で歩けるってケイチくんが覚えてない二人組はどうしたえレナが来た時俺と一緒にあるいはそばに二人組の男が トイレに行きたいんだけどな。 倒れてたって言うから様子見に来たんだけど な, なんだよ俺が倒れてたって知ってるんだよレナが電話してきたから他に理由が必要レナケイちゃん大丈夫そうだよ たく心配して損したそうだねレナも心配して損したかなうわっ何この下駄箱どうしてただの えっと、転んでさ、その表紙に持ってたバットで叩いちゃったんだよ。持ち慣れないもん振り回してるから、こういうことになるんだよ。でもこれじゃ、おばさまたちが帰ってきたらびっくりしちゃうね。後でレナが片付けておくね。さあ、ほらケイちゃん。 重病人なんだからちゃんと寝てないとダメだよ。ささ、お布団に戻った戻った。 監督には電話したうんみーちゃんに電話した後すぐにねすぐ来るって言ってたよ 二人とも何の話をしてるんだよ。監督って何だよ。えへケイちゃんしんないの監督って言ったら監督だよ。映画の監督とか、工事現場の監督とか。 お前らが何の話をしてるのかわからないよ。その監督が、俺と何か関係あるのか来るって言ったけど、うちに来るのか ちゃん最近は野球に凝ってるんだよね監督それ聞いたら喜ぶと思うなだから監督って誰だよ<笑>監督は監督さんだよ<笑>だから監督って誰だよ<笑> <笑><笑>そうだ監督が来る前に済ませとくかなケイちゃん覚えてるかい覚えてるって何をだよ わ忘れちゃったのかな罰ゲームなんだよ。罰ゲームなんだよ。忘れちゃったのかなおはぎの宿題どれがレナの作ったおはぎかを当てる宿題あれ確か宿題忘れだったよね。 な、何の真似だよ動かないでね。罰ゲームだから。 姉ちちゃゃん、抵抗しちゃダメだよ快速代何畳でもいいや罰ゲームに抵抗しちゃダメなんだからさ<笑>監督が来る前に済まさないとね。 痛くないから痛くないから<笑>な何をする気だよこれはいったい何の真似だよケイちゃん何言ってんだか分かってんでしょ何が俺には何が何やらさっぱり分からねえよ 今さらかまととぶられてもなわけのわからないことを言って俺を煙にまくるはやめろ富武さんと同じ目にあってもらうえっえっ<笑>ケイチとぼけてるね。 ウス薄スは気づいてたくせにみんなはじめは引き逃げされたものだと思っていました。ですが、 意識を確かめるために近づいた警官は、すぐに異常に気づきました。喉がね、引き裂かれていたんですよ。な、ナイフとかうんえ、爪でした。 薬物を疑いましたがそういう類のものは検出できませんでした警察は富滝さんの遺体から薬物は検出できなかったって言ったぞ 観念しなって。んじゃ。 俺俺がやったのかでも違う。 父が…こんなにし死んじまったのか二人とも。 みんなのこと本当に友達だと思ってたんだぜ。 裏口だ うーんどうしてこれがウーマン切りなんすか町が狭くなっちゃうっすよ。ウーマン切っても天ン崩れませんから、背底にかけるなら、両面で受けた方がチャンスあるんじゃないですかクマちゃん、川を見てください。ウーマンは全員切ってますから。 安ンなんですよ。終盤で K 点に走った誰かがダマで待ってたら嫌でしょ納得いかないっすね。わざわざ自分で当たり牌減らすなんて。ちなみに、背底で当たり牌出しても論者ダメですよ。えどうしてですか 大石さん、いますか一般の方から外線です。ありゃあ、こりゃ、どうも。それじゃ、ちょいと失礼。ど、どうして論しちゃダメなんすかああ、待ってくださいよ、大石さん外線です。 講習から。あー、どうもすいません。お待たせしました。大石です。もしもしお、大石さんですかもしもし前原さんじゃありませんかどうもどうも、こんにちは。 落ち着いてください何がありましたえっと、そら何があったんですああ、あの、お、お、俺落ち着いて前原さん今そこに近場の警官を行かせます 私もすぐそっちに行きますよああそのたぶん無理です前原さんは今公衆電話からかけてますよねどこの公衆電話ですか 落ち着いて米原さん。今どういう状況なんです。 明かりすぎですケイラーには何人乗ってます二人です雛見沢の駐在さんには電話しました定時巡回の時間です家人は留守で連絡不能くそ熊ちゃん、車を回してください 了解っつもしもし、王子さん<笑>もしもし、大丈夫ですちゃんと聞こえてますよ 前原さん、今そこに警官が向かってます23分で到着しますから何とか持ちこたえてくださいもしもし聞こえてますか前原さん前原さん犯人は誰です何人なんです 俺も、最初は人間が犯人なんだと思います…ク<笑>大丈夫ですかアイルさん犯人は人間なんだって親子様のたたりなんかないんだってそう思ってましたついさっきまでだけどやっぱり<笑> でもやっぱりおやしろってのはいるんだと思いますいやいます今前原さんどうかどうか落ち着いてなんかさっきからおかしいと思ってたんですずっとつけてくるんですよ 走っても走っても走っても走っても影みたいにぴったりくっついてだけど少しずつ少しずつ俺の背中ににじり寄ってくるんです前原さんそいつは今ひょっとして前原さんの後ろに後ろにすぐ後ろにお願いです前原さん 怖いのはわかります。ですが、お願いです。あなたの後ろに、誰がいるんです振り向けるわけ、ないじゃないですか。振り向いたら、俺、俺。怖いのはわかります。でも、教えてほしい。ちょっと振り返るだけでいいんです。前原さんの後ろに、 誰がいるんです前原さんあんたまさか喉をひっかいてたりはしないでしょうね もしもし、もしもし、前原さん、もしもし、もしもし、前原。 大石さん